あのコリさんホールはえっ、えー、と復習って感じでまああの聞きたいのは聞いて大丈夫ですで森ちゃんもこれはちょっとっていうのがあったら止めに入ってくださいこれはちょっとはい普通のトメに入ったりして<笑><笑><笑>全然変わんないじゃん<笑>みたいな心配する右に行ってしまうと帯になるので。 で、左が嫌な感じです。逆じゃない。左が嫌な感じ。嫌な方に刺してあそう。嫌です。嫌ですね。そう。っ、は、て、い、方は右に刺してあげる。はい。要はこっちに、こうやっち刺すと。こう見るじゃないですか。はい。こっちに刺すと、こうなんで。耳がおみだ。って言って、ここに刺すと、もう、おみに入れますみたいな。<笑><笑>はい、見ま、ね、そう、右が嫌なら、嫌な方に刺してあげる。わかりました。<笑>あ右が嫌なので。 水にますははい、い、okay. よし方向を変えて。 ののの林あっっちの方見てますななるるほど多分かなってそうですね5番ウッドで行きます。 <笑>今のは何なんですか結構思ったより右いっちゃったと思うんですけどそれも右向いちゃったんですもう一回ちょっと1人やってもらっていいですか、ま、はい足を作る時こうやって合わせて足作るきにせっ、ね、かくこうやってフェンスこうやって合わせてるわけじゃないですかこうやって合わせてるのにこっからここからですよこれずらさないでこうやってやらないんですけど足作る時に こうやって一緒に右向いちゃってるん で, そ う, でそうそうそうそう合わせたものは絶対浮かさないとわ<笑>かりました。なるほどそうそうそう構えます、えー、そうこうやってやってこのまんまそうそうそうそうそうそ う, そ う, そうここや、ねうん、ってたのかそう オッケー、ナイス、内緒。内緒です。<笑>合わせたものはずらさない。はい、わかりました<笑><笑>。いい当たりしてるん、ね、<笑>はい今のは。いい当たりしてる、今のはピンの方向を向いちゃってる、まあ、向く方向はよくいいんですよ。はい、いいんですけど。 ボール右に行きやすいわけじゃないですか？私が、はい、なんで左バンカーの方向いてないといけなかったってことですね。うん、う<笑>なるほど。あの<笑>ドライバーの時はその右に行きやすいとかは関係なしにこう行きたくない方向にさ。その方がそ、ええ、そう。そうそう。でも右に行きやすくて、はい、右側に例えば左広く見えるじゃないですか。で、うん、ドライバーの場合。 はい。自然と左打ちやすくなってくるね、うんうん。なのでここも一緒。基本的には多分皆さんのほが右行きやすいから、打ちたいところも左側。なるほど。そうそうそう。そっかそっかそっかはい。わかりました。わかりました。したしたした<笑>っていう感じそう。そうそうそうそうそうそうそうそう。OK、はい。方向確認。 確認そううですス確認、うん、うま い, い, けいけお悔しい<笑> 議論の打ち方で、はい。ちょっと待って、ちょっと待ってください。サンドイッチですもんね。いはい。これ持っと振り幅小さくて。この辺に落とす意味ある。潰、はい、し, しましょう。はい。そうそうそうそ う, そ う, そ, う, そ, うそう。 大きい番手で小さい振り幅、はい、小さい振り幅の方が当たりやすいわけじゃないですかはいなんでサンドイッチでもって大きくこう振っちゃうとザクッていって1球目みたいに何、うん、か当たれば寄るんですけど当たりやすいからミート率上げるのにこのぐらいの距離だったら転がしていけるん で, 今で番手上げて9番でそうそうそうそう9番とかは別に7番とかでいいんですけどへえそうそうそうでちょっちゃくそうです、振り幅としては小さく かって転がっていっちゃってはいはいはいはいきい、ね、そうそうそ う, そ う, そう、うん、こうやって転がってってくれるとこれ止まるまで見ててもらうとちょっとでも右から左に曲がっても分かりますと返しのバットのラインも分かるようになるんでできるだけ手前でこう平らな場合は転がしてってあげると。 のう逆に奥に行っていいわけではないんですけど<笑>行っていいけどあっちまで行っちゃいそうだからの、はい、で全く大きの落とす場所が変わるって感じでサンドイッだとこの辺でいいけど、はい、9番とか転がる場ってきは手前に落としてあげてできるだけ転がしててあげるっていう感じでいってくにオーバーしていいよとかそういうわけではないんで。あ<笑><笑> <笑>じゃあななんんかあの、ティーのしし方を習っったたたみたいいいいで実演てててもらいたいと思います<笑>震えてるよオッケーオッケー。<笑><笑> かっこよく見えましたか皆さん<笑>コメントお願いしますいらない<笑>なれなれな れ, なれ、まあ、ここの成長もちょっとね視聴、はい、者のみなさんにねスムーズにさせるようなてこてなれ感もちょっとカうううー4の二229ヤードですこれはもう普通にちょっと戦略なしできます戦略ないっていいですけどね、うん、まあ最初はちょっと左側向いてあげた方が グリーンセンターに行きやすいかな左バンカー方向で、ありがとうございます。<音声>ああ、当たったー。転がったー。昨日も転がり続けてます。次は、グリーンまで、百二三十あるのかな。百二十い、はい、ちょっと狙わないで、バンカーがあるから。百三十ぐらいに な, ない、うん、っちゃいます。手前ね。そうですね。 あの、私的にあのバンカーの真ん中をこう、やっぱり狙っていきたいなと思いますバンカーの真ん中うん、バンカー越えを避けたいってことね真ん中ではいはいはいはいはい、ね、落ちたらいいのか OK です身の思いで。と食べたー いいや、向向、てる方えっ、うん、いてしたっけなんで、でーカーけ内側に入るんで。はいえー そうそうそうそうそうそうしっかり振り切ってもらってそうあっそうしたら右足らないので右に上りだすんでねはいしっかり振り切ってあげないとまた右に残ってボロンってその辺に終わっちゃってはいしっかり振り切るでき<笑><切>る<笑>はい アハハハハハハだったハハハハハハハハハハハんハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハに体重乗せる もう一回こっち持ってきて、もうちょい長く持っていいですよ。はい。そう、そう、そう、それで短く握ってますからねちなみに。はい。はい。そうそう短く握りすぎ。もうボール一個近づきましょう。うん、さあさあさあさあさあ。うん、オッケー。でちょっと遠いですよね立つ位置が。 立つ位置が遠いんで、フェイスの先っちょ、という側の方に当たってるから右に行っちゃうんですよね。なるほど。もうちょっと近くていいかって。そう。だかちょっと長く持つことを意識してるんで、その分離れちゃってるんで、はい、ボルトの距離は今まで通り変えず、長く握るって感じ。うん、そうもうシャフトの方まで握っちゃってるんで。そうです、ね、そうそれやりすぎ。そ う, そうそうそうそう。そんなもんでいいです。オッケー。み、う、え、ん、ちゃん。はい。最終ホール来ました。はい。 あ、ちょっとーさし方ちょっと行く見てからにしよう左に池があるんで左はちょっと見たくないんで左側にはーいすごい遠くないね、えー、<笑>さっき<笑>ミえすのちょっと見たいちょっと見てて見たいミえす見えす見えす見えっ見<笑><っさ><笑>コンパス。す見えす見 でクラブと反対の足で足の近くの方がい い, い, いかも。はい。ああ、そう足の近くの方が体重も乗るから入りやすい。で足あと曲げない方がいい。の乗せる方。あ、なるほど。こうやってっ空気椅子状態なんかすごいプルプルしちゃう。そうですね。なんかすごい遠いこれ。<笑><笑>なんの、うん、話じゃないです。い, や い, や い, やいやコンパスコンパス。理解力の問題。<笑>そうそうそうそうそう。本当。そうほら。 ミュー最終ホルダールなので、はい一言意気込みを、はい、教えてもらったことを、そ<笑>うってしてるし<笑>とにかく先生に教えてもらったことをちょっと自分の中で噛み砕きながら頑張ります。お願いします最後お願いしますよし。 はい、行きましょう。二百八十六ヤードです。はい。あのちょうど枯れた木のちっちゃいちっちゃい枯れた木あるじゃないですか。あっちの方向行きましょうか。か、は、し、い、こまりました。ですね。足幅気をつけてください。 ナイスーナ大将、ナイス、よっちゃんありがとうございます。綺麗です。<笑>嬉しい。ナイ ス, ナイス。黄色い旗、フォーク真っすぐ。カレッターの木の根を狙って、ちょうどちょうどって感じ。今日の私はそういう私なんですね<笑>。と<笑>バンカーフォーク。はい。左グリーンの左バンカー あの濃いグリーンの左バンカーこっちか、そっち方向でいいですいいうまいいいシュいいよいいとこ行ってると思うなナイおこれはいいよし嬉しいうしいです やべえのまんねさ、私も出てきたけども<笑>でもでも<笑>満点ですね。ナイ ス, イスちょっともう一球。はい。ちょっとボールから遠いんで、いつもボー構えたらボール一個だけ近づきましょうか。はい、構えた後。はい。うん。 オッケー、ナイス。惜しい今の僕が良くなかった。<笑>ちょっと短いクラブの距離が遠いですね。アプローチの時もそうだし。どうですかみルちゃん。今日一日の。<笑>逆に先生にお伺いしたいです。あ<笑><笑>わなかったから。<笑>頑張ってたんですけどで。一番最初見た時よりもだいぶ落ち着いてると思うからね。うん。<笑><笑> そう、それもね、そう。そう、そう、そ, そ, そ, そう、そう、そう、そう。です。オッケー。いい、いい、いい。うまっ。来たよ、来たぞ、来たぞ。ナイス。<笑>いいね、<笑>ナイス、ナイス、今のはいい感じ。<笑> 結構右行きがちですけどいつもナイスですありがとうございます Q ホールお疲れ様でしたお疲れ様でした先生カメラマンになってますお疲れ様でし た, <笑>でした<笑>ありがとうございます<笑><笑> どうでしたいやーもう前回ももう前々回も今回もなかなか教えてもらったことがやっぱりこう実際にやると忘れちゃうところがいっぱいあったんでもっと練習の時にこう癖づけれるようにっていうところは引き続きちょっと練習で頑張ります。 ああととその記録に残しといてていげるってことだけ忘れないように、はいまあ、その日によってその動きって変わりやすいんで、はい、やっぱりその前意識したことを今日もやればいいとかそういうわけでもなく今日はこことか、うんはい、今日は1回目習ったことだとかその次やったことがとったと か, なんかその日によって意識することって結構変わったりしやすいんで記録に残しておいて忘れないようにするっていうのが。はいそうそうそう 結構大事かなと思うね。わかりました、はい。メモします。いっぱいあると思うんで<笑><笑>携帯でもいいんでメモっ て, いてください。はい。わかりました。はい、<笑>どうですかあのまあ今回二回目のラウンドレッスンでまあちょっと練習も挟んでるんですけど、はいはいはい、あの手応えというかいや結構落ち着いてるなっていう感じはしました。あよかった。なんか焦りみたいななんか。 パパパタパタパ タ, パタどうしようどうしようみたいな感じがあんまりしなかったかなーって、うんうんうん、ミスってもあこれが悪かったのかもとかっていうのが分かってそうな感じ、うんうんうん、でミスしたらあそこがダメだったとか言ってつぶやいてたこと結構あったんで、まあ、原因がちょっと自分の中で分かってきたのかなーってのは私の中で成長の第一歩かなと思います、うんうんうんうん、分かりましたじゃあまあちょっと最近ラウンドレッスンが続いちゃったんで、まあ、みゆちゃん今度はあの18ホールゴルフちょっとラウンドするような撮影で。はい あらら<笑>いや別にあのあ の, あの100キリテストとかではなくてはい、うん、頑張りますはいじゃあ引き続きみゆちゃんをお願いするのと、はい、森ちゃんのレッスンもあのコメントしてもらえればなるべくレッスン動画撮れればいいなと思ってるんで、はい、お願いしますコメント待ちしてますお願いしますいや<笑>お疲れ様でしたお疲れ様です。ありがとうございます